はいえー、今回はあの素敵な紹介ありがとうございますちょっとその前は適当な紹介で終わったんであそんなことないです愛を<笑>、はい、込めた紹介でした日野洋次さんごめんなさい会場にお集まりの皆さんファイトー、えー、チームレーゾーですあのー、いろんな話をしてくるんですけど本当今日できてよかったなって思いますできるって信じてたんですけど さすが11万石の城下町さくら時代祭りおめでとうございますあほらね2回目は言えたさっきはね私が「おめでとうございます」って言ったらシーンとなっちゃったんですけどそれ言うところっていうのをちゃんと教えたんで今回はすぐ言えました<笑>偉いですよはいえほ、ー、本当にこう時代祭りこんなにですねあの露店が並んでる祭りなんて皆さん何年ぶりですかね 本当に桜、桜素晴らししいいととここころですこの桜でですすのきるを本当嬉しく思います、えー、そして政治のことはよく分かりませんけど、今、この、えー、旗、なびいてますけど、宇宙があって、地球が丸くて、地球は丸いのに大変な国もあるっていう、えー、本当、正解は分からないけど、私たちができることは、本当、小さい優しさをどんどんつなげていくことかなと思っております。えー 今日のテーマ愛と勇気なんですけど本来であれば京都千葉である海とそれから菜の花黄色と水色をいつもどこかに入れて京都千葉を大切にしようという心構えでやっておりますまずは私たちの一番身近な人を大切にできたらいいなと考えています今日の演舞を見て皆さんに少しでも愛と勇気が届けますように精一杯演舞しますご静堂の よ ろ, よろしくお願いいたしますちょっと前置き長くてすいません 日本人の和の国々を大切にしたいオリジナルビートト2022円「和」をもって。 私たちはこうしてお話で努めております英語声は愛と勇気を一人でもお話しさせいますそして さあ果たし頑張って、うん、世界が平和になりますよ はい。 えっと、あの本当にですね、こうやって温かい声援がもらえるとまた、えー、頑張る気になります、えー、っと次まだまだ続きますのでぜひこのストリートの方もですねい、いろんなチームがありますので応援していただければと思いますありがとうございましたどうもありがとうございました 大迫力の演舞ありがとうございましたチームリエゾーの皆さんでした以上をもちまして「さくらストリートソーラン」自由広場会場での演舞を終了いたしますご観覧ありがとうございましたなお14時30分より本丸会場におきまして各チームの果たしによります旗の共演 十四時四十五分よりよさこいソーランパレード演舞もございます。引き続き、さくら時代祭り、さくらストリートソーランをお楽しみください。ありがとうございました。